はいおはようございますラスカラでございます昨今ですねこのコロナ禍に入って色々と冷凍の商品って増えたじゃないですか実際ねお店と本当に同じなのって疑問に思ってる方もいらっしゃると思うんですよなので 本日は実際のお店出ている商品と冷凍商品食べ比べてみましょうということで本日はですね栃木県にございます一品上店さんにおお邪魔しておりますこちらのお店さんはですね僕の動画ももちろん撮影をしておりますし冷凍の餃子これもね自宅で撮影をしたりしてるんですけれどもでこちらがね先ほどお話ししておりましたお土産のラーメンとお土産抜けの餃子でございますね でこのお土産商品なんだけど店舗の、ね、目の前にもお持ち帰り専用の販売をしている店舗があったりとかあとね近くに冷凍の自販機にも販売しておりましてでプラスネットの販売ね3種類で、えー、この販売しているんですが本日はですねこちらの一品工譲渡おてさんに許可をいただきましてお店で提供しているねラーメンと餃子 それに冷凍で販売しておりますこのラーメンと餃子を作おいただいてですね今回はカメラマンのマイチンと一緒に食べ比べていこうと思います、はいはい、お願いしますお願いします<笑>ということで前ちん早速ですけど餃子届きました<笑>えっとねこっちは冷凍じゃないお店の提供している焼き餃子なんですけど1個めっちゃでかくない 俺の手がでかいからあれなんだけどめちゃくちゃでかいんですよでマジでちょっと一口で食べきれないぐらいのサイズなんだけど早速ねちょっと餃子からいただきますちょっと餃子いやでっでかいなこれでもこれ画面越しで伝わりそうこのサイズちょっと顔と並べてください顔がでかいからさ<笑><笑>まあちょっと島津これいただきますわすはい まっすぐまじで皮はね、もちもちしてるんだけどこの焼き目はパリッとしててこれね、かるむたびにあふれる肉汁たまんないんよなるほどね、ま、わあ。ちっちとりあえず一口うんうまいもちもちしてて結構皮が特徴的だなってうんうんうん結構これ 脱ぎでこの我が家でもうちの妻も言ってたんだけど人生で一番うまいっつってたの、ね、それぐらいこの餃子でうまいので、ね、あそんなことでラーメンに行っちゃったはいよしチャーシュー麺こっちらお願いしますこれのはチャーシュー増しの大のチャーシュー麺なんだけどあボリューム感やばくないちょっといただいちゃっていいっすか<笑><笑>これだよこのね中華そばなのよ <笑>懐かしい感じのさ中華そばいいっすよねでもねいわゆる記憶にある中華そば以上にだしが濃いからうまみも強いしうめえちょっと麺いっちゃっていいこれ一品香さんこの手打ち麺なんだけど麺がねこんな感じで若干縮れ気味でというかまツ、あ、イストした感じなんだけど麺の太さも乱切りになってるからかんだらでいいでしょ これ い, い, いただきますうまい毎日にも食ってもらおうい井川先生 ももももちち。ちち。ちめっっゃこの好きですわ。食感がすごくいいよね う, うん。ていうかこのチャーシューが立派すぎ、うん、うますぎまお店のってこんなにうまいじゃんでもその冷凍でこれがどこまで同じなのかってのは気になるんだよね そうですよね、うん。でも結構冷凍も人気なんだよね、ここはもう相当人気で、やっぱ自販機もよく売り切れてるし、ね、本当にもう地元の人にも認知されてて、普段からお持ち帰りが売れるんだけど、いやもう期待しかないんだよね、<笑><笑><笑>うん、この麺はうまいね。 ちょっとね、前知にもやってほしいアレンジがあってこれなんか昔常連さんがやってて店さんも試したらうますぎてお店も推奨してるっていう<笑>面白いあって餃子あるじゃない噛むとさあんだけ肉汁があふれたじゃな い,、はいは い, はいはい、だからその肉汁をスープにこう入れるのよこれ餃子もちょっと割ってこんな感じでこう餃子にもスープを浸すしスープにも餃子を行き渡らせるっていう ちょっとこれ、スープ的水餃子みたいな感じでね、うん、でこれがうまいのはもちろんなんだけどここに染み込んでるのよはいうまいはいうまい<笑>やっぱ肉汁もそうなんだけどさ野菜の甘みとかも染み出てるから最高です<笑> よかったらこの味変毎日もやってみてよはいっやってみます結構思いっきり割っちゃっていいってことですよねもう思いっきり餃子割ってもう汁にひたひたにする感じ今 そ, 一一、ね、<笑><笑>そうねでかすぎるな俺にはうまい間違いない間違いないでしょそこのスープがまたうめえからそうなんですああなるほどね間違いないですねこれ 一気に変わるっしょ、うん、結構ちょっとさこういうラーメンだからさブラックペッパーとかけたら絶対合うと思うんだよねそうですねうんうわようわや絶対うまいからこれ食う前からわかるもんこんなの。<笑> いままあでももえすよね絶対、うん、プラッペッパーも胡椒系のととした辛味と風味合うわ。 ありがとうございます、はい、来ました冷凍餃子ですね見た目はめっちゃ完璧じゃないいや完璧っすねうんで今回ねお店さんだとはもちろんその餃子焼き機器を使って焼いてるんですけれどもご家庭にねより近い形でということでフライパンで焼いていただきましたんでちょっとこれも食べ比べてみましょうかちゃんとカリカリ感も同じさっきのと。 うまっ<笑>これちょっとやばいぞ あ, やばい あ, ありがとうございます、まあ、ラーメンも来ましたよいただきますちょうどラーメンも来ましたんでラーメンも食べ比べてちょっと行こうか見た目はもうさっきのと一緒よちょっとスープー… すごい正直に言うともちろん1回冷凍してるんでその動物の香りがまろやかになったりとかあとこの小麦食感とかもまろやかに1回になるんですよ冷凍にするとどうしてもねなので完全に同じってわけではないけれどもなんて言ったらいいのかなどっちも同じレベルのもちろん完成度でで、好み次第って感じ冷凍は冷凍の良さがあるとそうなの冷凍は冷凍の良さがあるの改めてこれ食べ比べるとこれが一品こう上等亭のラーメンだっ言っても 3食ないぐらい仕上がってるから、うん、ぜひ本当にお店に来れないって方は一旦この冷凍食べてほしいねうんうまっ、うんうんうん、あっ、うん、ちょっと今、あのーまあ、サービスでというか焼きたての豚 ト, トロもいただきましたちょっとこんな感じでね<笑>このご時世だからさ同じ器はつまめないけどさちょっと毎日にもこれ餃子1個食べてほしいね餃子あったらほら触ってないとかあるから全然<笑>どう ねね、ううまいいいわわんんななそほとんど損失ないよねフライパンでやるときって俺 も, も作ってるんだけど想像以上に結構水入れるのよフライパンに当たってない部分の皮はよりこうちょっと膨れてもちとかが増してる気もするんだけど味だったりとかですからもちろんもちもち感とかカリカリ感とかほぼ変わんないよねうんうまうま うんうん、でも一品坊さんって、すごいのが雰囲気町中華っぽい感じな ん, なんだけど、メニューがラーメンと、あとはまあご飯あと餃子で、ビールがあるって、それだけなんですかつ、もうオープンしてかなり長いのに、地元の方がね、もう飽きずにこぞってくるお店になってるから、から本当にこのラーメンがどんだけうまいかって話よでそれが本当に変わりないレベルで、冷凍でどこでも食えるんだから、最高よね。 片道2時間かかれたらちょっと冷凍買ってったら溶けちゃうからあれだけどまず買っていきたいレベルそっかうん溶けちゃうひとまずね僕の方はこれラーメン完食いたしましてこれ餃子もあのお店のやつはラストですねうーんうまっじゃあこれトントロもいただいてみようかこれトントロうます。 溶ける。一瞬で溶ける。やばいね。マジにこれあの脂身好きだから結構好きなんじゃない？舐めてても食べれるぐらい、ね。本当に本当に。<笑> 冷凍はお店の横にある実店舗と自動販売機が1台設置してあってでそれプラスネット販売もしてるから本当に全国発送でやってるから、まあ、餃子もラーメンもこれはね味わえるから俺が見てる側だったら速攻画用な開く とりあえず頼んだほうがいいしうん<笑>とりあえず腹、うん、いっぱいそう<笑>今ね、画面の向こうでマイチンはお腹パンパンになってるうん。<笑><笑>ってか思ったけど、一パックの餃子めっちゃ多くない www <笑>今回この量すごいす、ね、食べ応えがすごい w <笑>まさかなんかえ、こんなにお腹いったんじないなかったいやマジでこんなみんな買って<笑><笑><笑>すぐ買ってすぐ試して<笑>この美味しそう本当とにお前ちゃんもう食い終わってるじゃん気づいたらた美味しかった<笑>美味しかったでしょう。<笑><笑>うんんい 分かるよ、大丈夫ですう<笑><笑>んーじゃあちょっとこれ最後の一口ですねよっいただきますうんーあネねが残ってったわう<笑><笑>んということでまあマエチンとね僕2人とも全て完食させていただきましたごちそうさまでした ということでですね、本日は栃木にございます、えー、一品この上等店さんで、普通はできないんだけど、今日は特別に冷凍の餃子もラーメンも作っていただいて、実際にこの提供しているラーメンと餃子と食べ比べてみましたけど、本当にね、完成度に全く差がないです。冷凍したことによって起こるその風味のちょっとした変化だったとあるので、あとは好みの誤差の範疇動画内でも何回も言ってるから、もういいよと。 日焼けたよって方もいらっしゃると思うけどもすぐ概要欄開いてこの餃子でラーメンも購入はできますので買って食べてみてくださいでまああんまり遠くない方はね是非ねお店にも来てもらって実際にねこのラーメンも食べてもらってどれだけ美味しくてどれだけ素敵なお店かっていうことも実際にね体験してみてくださいということで本日もご視聴ありがとうございましたこの方 と, と思ったらチャンネル登録コメント高評価また最近ではですねサブチャンネルなんかも指導しておりますのでそちらも改めて概要欄の方からチェックをお願いします では次の動画でお会いしましょうじゃあね、えー、ということでね先ほど一品さんでラーメンと餃子を食べてきましてさっきお話ししておりました自販機に来ましたこんな感じでございますね、まあ、さっきいただいたこのお土産ラーメンに一口餃子と大きい餃子と。 で、えー、動画内で大好きなのはこの大きい餃子なんですけれどもワンランクで小さいサイズ一口でも食べられるようなこの一口餃子なんかもありましてぜひ、まあ、ね皆様もこちらの自動販売機お好みで餃子のね、ラーメン買ってみてください以上